AHHHHH ノート全部取れた映、うん、<笑>させてもらっていいありがとうあ伊藤先生のプリントは英訳した、うん、じゃあ後で一緒にやらないねその方がはかどるしやる気出るしね女子高生森田真ゆ、ちょっぴり人より無口です。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 それを離れたところから見守るの<笑>考えるだけでドキドキするどこが終わりなんだろうそれにさ あ, <音声>あの人だち ょ, ちょっと私行ってくるね森田先生が日直の あ, あえっとあもうえっと先生とプリントがその持ってこいてじゃあよろしく あの人ね付き合ってる人がいるみたいなのやっぱりそうだと思ったんだミキー落ち込んでるどうしよう励ますにはどうしたらいいかな頑張れそれじゃ無責任って思われるかもしれないしどうしようどうしようえっとまっくよくよしても仕方ないよね前向きになんなきゃ 言ってさいつも話ちゃんと聞いてくれるから好き<笑>なーに照れちゃったかわいいなあくくなっちゃった どっちがいいうーんこっちかこっちやっぱり主役の人かなでもこっちの相手役の茶髪の人も。 この前の映画で先生役で出てたよねオリタクは土曜の夜のに出 て, ててさそっちもかっこいいの落ち着いた感じっていうかすっごく大人っぽいのキムジュンはちょい悪っぽいところがいいよねまさに俺様って感じ。キ今年のドラマい良い配役ばんかりで大阪じゃなーしやせー、ね、この二人足してあればちょうどいい子ができそう おっはがれそうだね。 私がやるから押さえててミキって思ったことはすぐ行動できてかっこいいな私も見習わなきゃマ、まあ、言ユマ、まあユってば椅子じゃなくてスカート見えちゃうでしょ乙女だ いいよ<音声> ちょっと苦手なんだよ、ね、も森田さんああのね次の授業の準備にねその先生がね<笑>あの目でじーっと見られるとなんだか怖い<笑>えっとね用具室に行ってね教材を運んでほしいんだっては<笑> こんなこと考えてちゃ失礼だよねごめんなさいごめんなさい失礼なこと思ってごめんなさいあ何か髪の毛についてたのごめんね ご, ご, ごめんなさい私ひどい癖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 見かけで判断しすぎてたなあ森田さんありがとね<笑><笑> ふいふっふこんなこともあろうかと下敷き2枚用意してきたもんねおぅ涼しいおふ涼しい涼しい涼しいふ<笑><笑><笑><笑>枚も使ってふり切るからよ おしま い, あーもっといやあおぐのけっこれるんだからじゃあじゃんけんで負けた人があぐってのどううんいいねそれじゃんけんぽ、はい すぎあだっていいこと思いついた。 むしろ、100円でスカートの中あがせるっていうのあとはといい商売になりそうじゃないいやいやそれはまずいでしょお窓ガラスひんやりしてて気持ちいい何してるのマユお したら、私もダブルにするし、はあ、今のは私でも分かったよ<笑>遅れてごめんもう来ないかと思った何怒ってるんだよあの子のところに行ってたんでしょ、うん、どうせ私とのことは遊びなんでしょちょ待てよ<笑>いや話してよ警察呼ぶわよ話すかよ 村越さんって何でも分かるんだねあれは違うと思うよあーしまった溶けてきちゃったおおお<笑>どうしたのあパフェもあるんだパフェえっ何何この夏限定トロピカルマンゴーパフェおいしそうマユ、ま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 通りうり、ん、そうかな私の見てよレース付きだよ私のは流行の花柄かわいいねそれうんかわいい<笑>おしゃれなハンカチは分かっちゃいるけどさ違うのを想像してたよな皆まで言うなそれにしても暑いよね汗でベタベタして気持ち悪い 匂い大丈夫かなにゃごめんごめんだけど大丈夫だったよお前今うらや羨ましいと思ったら失礼なそこまではいや少しは青函スプレー持ってないの女の子のエチケットでしょ貸してあげる実は青函スプレーって ちシッキャッシッキャッ私にも貸してあんた自分の持ってるでしょ自分の使いなさいまゆちゃんかわいいな今日はどうやって声かけようか な, 愛 な, うかうかなそう だ, そう だ, そう だ, そうだああしてこうしちゃえばでもあれならこうしてウふフどうしたの スプレーかけすぎたんじゃない<笑><笑>あっ森田だ。 をかけてあいやいやいや雨に濡れた服もするわそ れ, 恐れで捨てがたいし。うん ね私だったら実は経済力がある人がいいんでしょう、うん違うね私の夢を叶えてくれる人別荘があってお手伝いさんがいてクルーザーがあってかわい服とか綺麗な靴とかくれて同じだよねマヤの理想は理想えー、っと優しい人面白い人ふん と同居しない人お姑さんと別居させてくれるなら誰でもいいそそうなんだそういえばミキの好きだって言ってた人って結局誰なんだっけん野球部のねああちょうど部活終わったみたいだよ<笑>とー ど, れ ど, れどの人？ この子彼氏できないなかっこいい以外の条件はないの優しくて気遣いができてちゃんと話を聞いてくれる人あんたついにそっちの方向にえっ違う違う違う違うし 理想の男性ぞ、うん、そうねスポーツ選手や俳優さんもいいけどやっぱりお父さんかしらハ、うん、だやろ、うん、私たら娘に何を気になるなら来ればいいのに。 フルだから若い人が来てくれた方が嬉しいしそれじゃあまり遅くならないようにねはーいゆのお母さんいつ見ても綺麗だよね着付けできるってすごいよね私もあんなお母さん欲しいね今度手教えてもらえないかな私も身内を褒められると照れくさいよね 祭りは来るだけでテンション上がるよねいっぱい値台出てるねよーし片っ端から回るよ値台高いよね年々僕は上がってるような気がするよねそれでもいろいろ買うんだこれ買った金額でどれだけお菓子とか買えると思ってるのよままあ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 あっっちの木陰でやっといでよごめんねああれ確かこれがえっとどうするんだろう確かお母さんこうやってたようなお待たせー、ま、なんでゆが着崩れてるのさあで治せないから先に帰ってきたの本当に不器用なんだから 誰に似たのかしら、うん、まだまだ教えなきゃいけないことたくさんあるわねま<笑> ー, ユーすいませんお邪魔しますやっぱ締めは閃光花火よねそうだよねだけど閃光花火久しぶり私も だこの暑い中男だけマラソンって女子はプールなのに女子の水着姿は刺激が強すぎるだろうお前らにはウソ<笑>呪ってやる待ち遠しかったよ水泳の授業あんた本当元気あり余ってるよねプール楽しいじゃんいい運動になるしはは。分かった うわ<笑><笑><笑> まゆちゃんすごいねまゆって他のスポーツ苦手だけど潜水だけ得意なんだよね あ, あなんかわかる<笑>ふだいぶカロリー消費したかなこのぐらいじゃ意味ないって<笑>すごいな水泳部の人かなかっこいいな どっかに行っちゃったもうみなにしょ危ないよ花ちゃん心臓止まるかと思ったもう上がってシャワ ー, ャワー浴びよっかうんガネがないと全然見えないんだよねおかげでまゆちゃんの水着姿見れなかったし最悪だったな本当ト日比たいやーやっぱりプールは気持ちいい 私はもう疲れたマユ髪の毛縛ってあげよっか、うん、縛ると乾きにくくないいいのああちょっと待って千尋ちゃ ん, ん髪びしょびしょだよえっああいいって花ちゃんダメ だ, だよ風邪ひいちゃうよマユの髪ってサラサラだよね少し元気出てきたああ俺も スポーツ万能歯に抜きせぬ物言いに誰も反論できませんまゆちゃん今日もかわいいなあなたを見てるとイライラするわはい さんってモテるんだよ山本さ ん, んクッキー作ったんだけど食べる女子に<笑>でもなんか眉のことを目の敵にしてるっぽくないへそうかなもしかして好きな子ほどいじめちゃうってやつとかそうか眉、うんうん、のこと本当は好きなのかもねー<笑><笑>あ のお礼言わなくちゃでも何だか声かけづらいな<笑>、うん、<笑><笑>森田さん<笑>私あなたに見られてるとムラムラするんだけど<笑><笑>違う間違えたイライラするった真夕 とっさに出てくる言葉ってね意外に本音だったりするのよ森田さんああもう間違えただけだって言ってるでしょう怒らせちゃったあやば。ごめんちょっと言い過ぎた<笑>その私ちょっと人に見られると焦っちゃって変なこと言っちゃうんだ山本さん特に森田さんの目って。 冷凍イ・イカ・冷凍イ・カ」「カ悲しいお目目の冷凍イ・カ」「冷凍イ・カ・冷凍イ・カ」「悲しいお目のいお目の冷凍イ・カ」マユなんでずっと目閉じてるのさあ。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 みんな席ついてテスト始めるよまゆテスト結果どうだったあたしさっぱりダメだったあたしもねえ真はどうだった私にしてはよくできたけどでも世間一般では大したことないかもしれないんだよねミキたちは何点だった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 表示がしてあるんだろうお待たせしましたいちごのショートケーキとミルクティーですどうぞごゆっくりおいしい濃厚なクリームの後にいちごの酸味が爽やかで何個でも食べられそう あなた、昨夜も帰り遅かったんですけどどこに行ってらしたのだだから接待でそんなにいつも接待してるのかしらそれに結婚指輪がないんですけど知りませんいや知らん知らん毎晩出かけてよく小遣いが持ちますねまさか指輪を監禁して違う違う違うそんなことするわけないだろそうですかでもおかしいわね 指輪なくしたことなんて一度もないんですけどあなた本当に知りません毎晩飲み歩けていいですねあなたおあらお父さんたらひどいのよ毎晩毎晩遅くなって。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 だから、それは仕事の付き合いでだな。毎晩お仕事大変ですこと。どうせ結婚指輪も七に入れてしまったんじゃありませんあなた、黙っていちゃわかりませんよ、はあ。あなた、私に言えないことがたくさんあるんですね。私、あなたに信用されてないんですね。これ、 リメイクしてもらったんだ20年前のデザインじゃ古すぎるだろう誕生日に渡そうと思ったんだがなあなた早く本当のことを言ってくださればよかったのにそれじゃあサプライズにならんだろうお夕飯はあなたの好きなものにしましょうかそうだお夕飯前に一杯いかがですああ頼むよよかった おうじゃあな。 あの人はまさかいやでも千尋のことだから彼氏兄よ駅まで一緒に来ただけよ勘違いさせてごめんねお兄さんかあのさ彼女いるわよまだ何もあんたの考えてることなんか丸分かりよで花ちゃんはああまだ来てないよごめん 道間違えてテンパっちゃってテンパなだけに<笑>ああれえでもいつも自分で言ってるじゃんバーカ人から言われるのは嫌なんだ花ちゃん絶対それ似合うってそうかなうんこの色可愛いしうんでも高いしな せっかくだからみんなで何かおそいの これとかどうかなこっちの方が良くないこれは3つしかないよペアのしかないねいやちょっとそれは大きすぎるしじゃあみんな、異論はないよねうん、うん、いちごパフェ4つくださいはい、かしこまりましたお揃いだねどうだろう